はいおはようございますお疲れでございます本日の動画はですね神奈川県の都筑区にございます縁結びさんというお店にお邪魔しておりますというのも、えー、先日のねコロナの件の僕の動画を見てくださって是非お店に来てくださいということで連絡をいただいたので早速ね飛んでまいりました本日いただくメニューの方が現在ねこちらのお店ランチメニューをやっておりましてそのランチメニューがね5種類ほどあるらしいんですよ なのでその5種類のメニューをすべていただくのと夜の部の方ではねこちらの縁結びさん串焼きの方がメインみたいでそちらの串焼きの方を10本ほどね盛り合わせでいただく予定となっておりますもうメニューの方は作っていただいておりますので料理が到着するまで少々待ちたいと思いますはいということで例えばね1品目到着いたしましたまず1品目が唐揚げ定食でございます 串焼きが売りのお店なので、えどんな唐揚げなのか楽しめてございます。それでは早速いただきます。ち, ちょっと一旦お刺し汁で口を湿らせて。うん、あ, あ。豆、う、腐、んうんうん。そしたらメインのね唐揚げの前にお野菜食べましょうお野菜。 こちらがね、メインの唐揚げでございます。唐揚げ、こんな感じですね。もうまっ。うん。あ、これ一瞬でなくなるな。 マヨネーズ付きの唐揚げですね最高だね、ご飯に絶対合<笑>うん、<笑>レモンで うんご飯は完食でございますカサイリいけるかなでかくない<笑> ひと品目完食でございますごちそうさまでしたということで、えー、ただいま二品目到着いたしましたこちら二品目がキーマカレーでございます居酒屋さんのねちょっとキーマカレーって想像がつかないんだけど早速食べていこうと思いますいただきます卵とうわうわこれ見えるかな絶対うまいよね うまいしっかりとスパイスの香りもする本格的なねキーマカレーなんですけど結構ねまろやかで甘みもしっかり強いので辛いのが苦手な人でもね美味しくいただけると思う、うん、香りがめちゃめちゃいいな お昼からさ、この本格的なカレー食えたらめちゃめちゃいいと思うんだよねうん、うん、うんうんうんうん、はい、ということで、タイマーね2品目も完食いたしました、うん、お疲でしたしはい、はい、ありがとうございます は, はい ただいま、3品目到着いたしましたこちらがね焼き鳥丼でございます乗ってるお肉はねぎまって感じなのかつくねもいるな3種類ぐらい、まあ、こんな感じでねお肉が乗っていてでこちらの中の温玉かな真ん中に取っておりますしそしたら改めてといただきますこっちでね割っていきましょうか見えるこれ う, うんうん、ま、うんう焼き鳥がまずうまいめちゃめちゃうまいんだけどこれ後で来るさ串焼きの盛り合わせこれがね一気に楽しみになった。 一瞬でなくなっちゃうん<笑><まっ><笑><笑><笑>一瞬で完食しちゃいました。<笑> ごちそうさまでしたはいということで、えー、ただいまね4品目到着いたしましたこちらのメニューはね、えー、焼き魚定食になりますでこれね日替わりで結構メニューが変わるみたいで今日の焼き魚はホッケだそうですてかさまたさこのホッケめちゃめちゃでかいんだよね早速食べよう<笑>ありとうそしてああ容易悪いんだけどもったいないからさ 骨周りを食。このホッケ。油ののりがすごい。ブリンブリンなんだよね。うまそう。もうん。ま<笑>あ、やくって、うめえな。 せっかくついてるんでこの大根おろしね使ってみよう<音楽>、うん はあお味しかったお疲れ様でしたはいということでただいまねこちらランチメニューのラストでございます日替わり定食の、えー、本日はねとんかつになりますパセリいるんだよねうん生パセリがいる<笑>そうこうしてる間にね串もくちゃったんだよね 5週の2本ずつって感じですねうんうまそうとりあえずこのとんかつ食べよう。とんかつをサクサクとんかつはねこんな感じでございます<笑>うんうまうこれも薄めだけどサクサクしててねめちゃめちゃうまい<笑>串も レバーだと思うんだけど、プリップリまっなんだろう牛串かうまっうまっこれ、うめぇ<笑> うまい。 んうんう ん, んもうね結構お腹には来てるのでパせリはねごめん許してください<笑>ごちそうさまでしたとはいということでただいまね、えー、ランチメニュー5種類と串焼きの盛り合わせかな えー、こちらすべていただいてきました。どのメニューもめちゃめちゃ美味しかったし、やっぱ何よりも、えー、夜のメインの食材になるこの串焼きね、うまかった。ランチメニューについてはこのランチの定番のような唐揚げとか、誰もが好きなね、嬉しくなるメニューいっぱいございました。ぜひね、お近くの方は、まあ、ランチ、もしくはこのディナータイムのお酒や焼き鳥の方もね、ぜひ楽しんでみてください。